日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こちらセブンイレブンの7食材の弟ひじきの煮物そしてミスタードーナツの鎧塚年子としてプロニュースドーナツ2品を食べたいん。 前回ともう以上にこう大好きなココナッツやバナナがあるのでそれも気になりますねうんだけど健康のためにまずはこちらから食べていかないそれではチャンネル登録よろしくお願いします 第2弾コラボお待ちしてましたよだけどその前にまずはセブンイレブンで少し健康的にうーんコリコリしてたりちょっとふわっとした食感もあっていいですねしっかりこういうのも食べて健康、うんうん。そして楽しみロイ井と俊彦さんコラボーおーバナナの香りと甘さがすごいですね んーおっといけないいけないあまりの美味しさに黙り込んでしまっていましたこちらは何なのかなさっきはココナッツだと思ってましたけどそれだけじゃないですねこれは<笑>さっくりしてるしほのかな香ばしい甘さもあって美味しいこれの正体はこのあとすぐに発表しますごちそうさまでした最初に食べたこちらの。 最初に食べたこちらのセブンイレブンひじきにはさっぱりとした豆腐の味に海鮮の旨味みがいいひじきのコリコリと食感が合っていて美味しかったですでよろいスタードーナツ鎧さんと新コラボドーナツ2種はそれぞれバナナや栗の香ばしさ 甘さがサクッとした生地濃厚なクリームでよく合っていて美味しかったです。特にバナナはまろやかな甘さが本当に好みですこういうのをもっと食べたいですねというわけで今回はミスタードーナツロイスのシンボルチェのドーナツはどちらも美味しかったので特にバナナはやっぱり大好きで美味しいのだったのでバナナを代表として6点 と, 6点とさせていただきますちょっと手見えないんですね